自分で向けるのも恥ずかしい。 今夜の9時45分でございます皆さん、こんばんみ元気でしたかなんか、ね、とりあえず飲もう。とりあえず飲みましょう。これは、えっと、コストコで買ったものですが、あのスパークリングウォーターあるじゃないあれにアルコールが入ってる感じなの。まあ本本本当当当そそううなんだよ本当そうなんだ本当に そのスパークリングウォーターにちょっとナチュラルフレーバーの、まあ、これだったらブルーベリーとアサイが入っててでアルコールが 5% 入ってるんだってこれ結構私はさっぱりしてて好きうんだからカロリーも100100 100カロリーだしなのでちょっとこれを飲みながら皆さん近況報告だったりなんだり話そうじゃないかっていうあの ことなんですけどねだからこうやって今カメラセットしたんだけど今日土曜日なのよで昼間は私のお友達の琴音さんっていう人とあのビデオにね映ってたと思うけど彼女とえっとあまあ遊んでさ半日半日一日うん散々一緒に遊んで買い物してしゃべりたくって行きたいとこ行ってっていうのをやっててねで私は えっとその後うんと H マートっていう韓国のスーパーに寄ってで帰ってきたのねでうんとまあ、そこからまたさ主婦やって今に至るんだけどうんとやっぱりあのママがさうんと一日家にいないってなるとやっぱリズム崩れたりとかねあのお父さん流のあれになるとやっぱり普段のあれ普段の生活と思ったちょっと。 近くなるから子供たちは昼寝をしてなくてですね、まあ、昼寝してるのは一番下のエリソンぐらいなんだけどエリソンは昼寝をずっと今日はしなかったのね2歳になったんだけどだからうんと、まあ、結構普段に比べて寝るのが早くってで、まあ、まあ今の今子供も寝てくれてるのねキャミーはまだ起きてるんだけどあれで今さ外う る, さいうるさいじゃない聞ここえるかなこれはうちのネイバー が、みんな外でパーティーしてるの？<笑>そうそう、ハードコアなパーティーピーポーたちがえっと外で。今パーティーをしてるんだわ。でね、えっとまあ、ちょっと薄いかもしれないんだけど、ちょっとあの何皆さんも飲んでね。なんか昼間だったらコーヒーでもいいし、お茶でもいいし何でもいいんだけど、ちょっとまったりしたいからオッケーで。私今までカメラの前でお酒飲んだりしたことあったかな？ワインとか飲んでたか？ ことあったかあったけどなんかこういう感じで飲みながらベラベラしゃべるなんてやったことないから、うん、まあでもね今ぐらいしかこうやって座ってしゃべる時間がなかったの一日の中でねだからまあ同時にやるぜ全部、はあ、ということで皆さん元気でしたか私えー、っとまた えー、と MIA ねミッシング・イン・アクションにまたなりまして一番最後にあげたビデオが5月の頭だったのねで今がもう6月の最後の週とかだから約2ヶ月ぐらいよまた私ってそうよね波があるよねなんかさバーッといきなりもう大体結構私がビデオをあげなくなるってなるのは結構その家のさ子供 家事が忙しくなってとかもうそれで集中できないね自分の器にいろんなものがありすぎちゃうともう私はコントロールできなくなるから何かを切り捨てなきゃいけないってなるとまず花火買ってるっし今<笑>花火とかも上がるわけなんだけど、まあ、とりあえず切り捨てなきゃいけないってなるとまず私は YouTube 切り捨てるのね YouTube 結構大きいから でちょっとお横に置いといてってやってでその間にあの集中することしてっていう感じになるんですよだから大体結構今さ今時期がこのすげえね忙しくなっちゃったのは引っ越してきたじゃない私この家買って引っ越してきてで引っ越したての家もさあのー、今こうやってここで窓なんだけど見ればわかると思うんだけどこれ紙ね 紙まあそういう専用のやつにも載ってるんだけど買ってきた家も窓 と, とかにさそういうなんていうのブラインド<笑>そうブラインドとか何もついてない状況なのねだったわけ引っ越してきた時でそういうのとかもさそうだし電気もついてなかったしそうそうだからね結構引っ越してきてきたからはき 引っっ越してきててきからは週末になって旦那がお休みの時はその旦那と旦那の職場の人とか来てくれて電気つけたりだのこれあったりなのねってやっててでもう間もなく夏休みが始まりましたよ子供の夏休みが始まりのなんか もうすごいそんな感じだったねで私の器器 は,、まあ、器はそんなにあのホールドできないんでそれとりあえず、まあ、と YouTube ブ置いとけっ て, っててやってたのよそうでですねうんとまあ家もなんだかんだ<笑>電気もついたしうんと、まあ、生活心地よく生活できるようにはなってきたの、まあ今もこれペーパーだけどさこれとかもあのな ん, かなんだろうかなこう 見通しがついたりとかももしてこれもなんか初めは「どうする何をつける」から始まってさ「じゃあ見積もり来てもらいましょう業者に」っつって見積もり来てもらったらめちゃくちゃ高かったとかで「あじゃあどうするか他の会社頼むか」とかさそれも時間かかるん調べたりとかしてで見積もりもいちいち来てもらってさ予定合わせて来てもらっていくらぐらいね全部窓の長さ全部測ってさ「でああじゃあ全体的にこれぐらいかかりますね」みたいになってとかさ で、まあ、結局自分たちでやることにしたんだけどそうだから私が全部あの窓のさ長さをし、あのー、調べてでそのサイトブラインドのサイトでもうん、ブラインド全部買ってみたいなでそ う, そう、まあ、つけることにしてさまあだからすべて結構なた だ, んだん落ち着いてきたような状況なんですよ今そうで子供たちはまあ夏休み真っ最中なんだけど今日お友達とねあのー、出かけてきてその1日。 結構満たたされたわけなんかこう肉体的にも精神的にも結構た疲れたんだよまあほらコロナからずっと来てるじゃないだからそれでさ結構疲れてたからちょっとこう家族は抜きで自分一人でこうほ、うん本当にそれこそ友達とかあってこう充実した時間を過ごさなきゃそろそろがなんかこうなんかなんだろう ななんかそういうい必要な時期だったね私そうだからそれでさあお友達今日行ってきてすごいすごい充実しててだからなんかビデオもすごく回好気になったんだよなんかずっとビデオもあー早くやりたいなやりたいなと思ったんだけど常に家に家がうるさい常に家がうるさくってさこうやって喋ったりとかしたいのしたいんだけど私しゃべるの面白いじゃないいやフ<笑>こうやって喋ったりとかしたいんだけど静かじゃないからさ今外もうるさいじゃん そういうことないから全然時間が作れなくって、まあ、だから見う夜しかないんだよね私は私の場合は本当にに夜しかないのそ う, そうっていう感じなんですよでなんかね私色々心境の変化があったんですよそれで<音声><音声> OK じゃあ私がここ引っ越してきてバタバタ忙しくなったりとかして でなんかもうほらコロナからずーっとずーっと家族と一緒にいてさー自分の時間とかなくってで無理やり作ろうと頑張ってみたい な, なんかそういうのとかいろいろねあってなんかさこの今の時期になってかなりこうなのかな自分がなんかよく見 失, って自分見失ってたしなんかストレスも感じてたし。 なんかね多分考え時期だったんだと思うで心境の変化があったんですよ最近そうでねなんかそれを酒飲みながらタラタラしゃべるから私ねっうんとうんまあねハワイに引っ越してきてでうんとこう引っ越しとかが落ち着いてこう生活が落ち着いて ね住むとこもしっっかりあって子供たちも学校がいいに行ってしっかり落ち着いたら、うん、と, とりあえず美容の専門学校に行こうと思ったんですよまだ諦めてないのよそうで私さうんとニュージャージー行った時に美容師の免許を取ったんですよねニュージャージーの時はえっと、1200時間学校に行ってまあそういうのでそれがもう週で決められてる時間だからその時間行って でそのの後筆記と実技のテストを受けて受かったら美容師になれるってやつだったんだけどそれで全部1回でパスして美容師にあのなったんですでその後すぐに美容師になってすぐにエリさんをへお西にじしてでうんとそうそれでそれ生まれエリさんが生まれて3週間で今度旦那の仕事の関係でバージニアに引っ越してとか言ってでそこでまあなんか育児やって でまあ、赤ちゃん小さいからね母乳育児してとかさううんとうんとと子供の学校を見つけたりとかするの結構大変だったりとかって子供のあみ見つけるっていうのもその、あのあ、ー、真ん中のねうんとうちの真ん中の子その時その時2歳2歳3歳 歳, 3歳と か, いだよ、ね、そうとかさ、まあまそれでまあちょっと週に何回 か, か彼女を学校に行かせてでエリソンを面倒見てでキャメロンは学校に行ってみたいな。 っていう時に今度コロナになったじゃん<笑>でコロナになってで旦那の仕事を失ったんですよねでうんと、まあ、失ったからなんだけどその後に仕事を探して見つけたところがハワイだったわけでハワイはうんとまあ夢のようにさなんか昔からよく、まあ、ハワイ行きたるら住みたいねーとかちょっと言ってたところだったのねそうだから うん、そのハワイに行くってなる寸前まで私は日本に帰ることを企画してたんだけどすべてぶち壊れちゃって<笑>うまくいかなくってそうで今ここに至るわけなんですよでねうんとでもあの結局うんとそのうんと州がいろいろ変わったけども変わったところ先々でその美容師の免許は取る予定だったんですよっていうのもね アメリカっていうのは州で全然あのー、法律が違うからさニュージャージーで取ったライセンスを違う州で使うえないんですよ、その、うん、と時間が一緒で、あの、うん、そういういルールが一緒だったら違う州でも使えるんだけども、その州によって違うわけね、でうんとバージニアにいた時も書き換えなきゃ書き換えなきゃと思ってたんだけど、そんなことしていられない。 ような状況っていうのもあるしあとコロナなったりとかでバージニアにいた時なんて1年ぐらいしかいなかったからそうそれでまあバタバタしてるような1年だったんですよそうねでまあその時は書き換えできないっていうかそのバージニア州の美容師の免許を取れなくってでハワイになりましたでハワイはあの家も買ったし長く腰を添えるつもりでいるからうんと そうそうそうそれで美容の専門あ美容の免許をこ こ, こ, こでも書き換えなきゃっていう話になるじゃないそうまあずっとそれを頭の中にあってで、うん、とハワイの美容師の場合は1800時間時間が必要なんですよねでうんと私はニュージャージーとここだと600時間時間が足りないから、うん、どうしなきゃいけないかっていうとあのまた専門学校に戻って足りない時間を学校行って でその後テストを受 け, ま, る受けるんですまた実技と筆記をやってパスできたらあのあえ何晴れて美容師っていう感じなんでしたねでうんとそれをこれから行くことにしましたうんとね8月に始まるんだけど今うんとその準備をしててで8月はねうんと そう学校の始まる時期なんだよねハワイは8月がそう5月から夏休みが始まって8月に学校が始まる時期なんだけどそうだから、まあ、それに合わせてその私の育成も学校も学校が始まる学校が始まるからそうそれで行くことにしました皆さんなんでうんとまたちょっと学生生活とか勉強とかテストとかあやらなきゃいけないんだけど長いさこの先の人生見たらこんなん。 ととってことないわけね600時間なんてそうそうそうやらなきゃいけないだけだから、まあ、もう1回もう撮ってるしねあのー、1200時間もう1回1200時間1200時間やってるしテストも受けてるからう ん, なんかあんまりこう重くないんだけどでも私がそのさ学校に行かなきゃいけない間はやっぱり下の2人は学あのー、なんのあのー、要は。 ね、日本でいう幼稚園とか保育園とかだよねアメリカだとプリースクールとかデイケアとか言うんだけど預けないといけないからでさやっぱりアメリカのねあのそういうのは高いのよね高い安いところは特にハワイだともうウェイティングリストって言って、あのー、自分の順番来るまですごい時間がかかる何ヶ月も待たなきゃいけなかったりとかねだからやっぱり安いところって 安いところって言っても別に教育はいいんだよいいんだけどそういう例えば教科がやっているからね値段が安かったりとかやっぱそういうところは人気だから、ね、ウ, ェイトリウェイティングレスト何ヶ月も待つとかさそういうのになってくんだけどもううちはそういうあれじゃないもう8月に始まるからそうなるとほらやっぱり払っていけるところいけ な, ないといけないじゃないそそうそれで うんとそうだからね、まあ、結局すごい投資になってくるんだけど、うんとうん、こういう、なんていうのかな、学ぶことにお金をかけるっていうのは、私たちそれをすごい信じてるからさ、うん、だから、8月からそう学校行くんです私。で、子どもたちも、下の2人も学校行って、で一番上も学校行ってっていう感じに、えーと、これからなっていくんですよね、またバタバタするんだけど。 えるっきゃないから今のうちにやっておいてでねこっちの免許取っちゃえば私はもうあのー、あれですからエンドレスですから可能性が、まあ、正直な話うんとそのまあちょっと家族とずーっと一緒にいすぎちゃって正直な話疲れたっていうのもある<笑>だから8月に始めたいっていうのもある 全然エディソン一番下のね2歳のエディソンがもうちょっと大きくなるまで待つこともできるけどでも今でもいい今のタイミングでいいんだと思うなっていうのもあるあなん か, イエスどっから話すあのねえっと私ちょっとまだやるって言ってやり終えてないやつがあってこんなさ中途半端なところでなんですけどこのやっぱり話の流れでやっぱ。 あのなんかその話にたどり着くからあのさあのさって言いまくりなんだけど私えっと今から2個前のビデオだねでうん と, あとお家買ったって言ってさであのハウスツアーをしてでうんとこのビデオを上げるときに思ったのねあ多分家関係で質問 ががある人がいる人いかなと思ったっけでそれでビデオのところでなんかその家に関して買うことに関して質問がある人とかをコメント残してくださいねみたいな Q&A のビデオ作れたら作りたいですって言ってで、うん、とその後さあのさ、まあ、要はだからみんなあのなんか聞きたいこととかあったらあの残してねって言ってで残してくれた人いるの。 でそれのさ答えをまだやってないのよねでこのさバーって私がドワーってしゃべってる間にやるのはちょっと良くないよね<笑>ねずれるっしょずれるじゃんだからこ れ, は こ, れですこれはこれで別のビデオでやった方がいいと思うんだけどうんとちょっとねなんか私がこれから話したいこととこのちょっと質問の答えが合ってるからあ合ってるからまあとりあえずなんかまあ、まあ、じゃあこのビデオは別に作るとしてちょっと似た話をしますね あのさどれだったかな結構コメント残してくれたんだけどね質問に関するその家に対しての質問っていうのはあんまり量はなかったんだよコメントいっぱいを残してくれる人がいっぱいいたんだけどおめでとうございますとか言ってでうーんとあ、うん、とねどれだったかなコメントがね63件も来てくれてるんだけどちょっとこのタイミングで見つけるのが難しいうんとねあのふんわり覚えてる感じの って、ね、言うとんとどうやって質問者が読るかなあそうこの先えっとあっそうそ う, そう、えっと、ハワイにお家を購入されたっていうことはこの先日本に帰ってくる予定はないんですかみたいなで聞いてくれた人がいたんだでほら私さ日本ハワイにこっちに引っ越してくるっていうのが決まる寸前まで日本に帰る予定だったから全部さ日本に帰ることを企画しててあっちで何するかっていうのも全部決めてたのね で自分でビジネスやろうと思ってたからもうその会社のロゴとかも作り始めてたわけよでうん作り始めててのまあコロナがあってってなってそうそれ実現しなかったねだからさその勢いをみんな知っているから多分 あ, のあれだけね日本に帰りたいって言っててあ日本でビジネスやるって意気込んでていきなりこういう状況になって。 なんかその多分気持ちをどういうふうにこう。あのなんていうのかな。浄化させてるっていうか、こう整理つけてるのかなとか、多分そういうところ。なんだと思う。で、この先は。日本に帰ってこないのかなとかさ、まあ多分。私のジャーニーを見てる人は。思う人は思うんだと思うんだよね。そう、で。あのー。あのね、ここの、ここの。家、ここに家を買ったのは。もともと。 もう私と旦那はさあのお家を借りるっていうことがあんまりこう好きではないわけよ。ねでうんとまあ、要はさお家をおちを借りるっていうことはその毎月借りているお金が誰かに行ってるってことじゃん。ね自分たちの稼いだお金が自分たちが誰かのお家に住むことによってそのお金がその誰かに行ってるってことじゃん。 それだったら自分たちで家買って自分たちの家に投資してってお金払い払い終わる方が頭いいでしょでうちらはそういうふうにいつも考えてたんだけどなかなかやっぱりその引っ越しが多かったりだとか旦那が仕事を変えたりだとかで全然旦那が仕事を変えることは私は OK なわけよ自分のベターなねあれになりたいわけだから もしそそ気持ちがそっちがっに行くんでいいわけでもそれでやっぱり家族をひっくるめて引っ越しとかが結構多かったからうんとそれでどうしてもずてうのかな腰をすれなかったんだよねそれだからそのやっぱり貸し屋っていうあのチョイスになってて今まで家を借りてたわけでもう毎回毎回そのお金の話とかになるともう毎月これだけのお金がその誰かさんに行ってて自分たちは借りてるお部屋だからね なんだけど誰かに言っててで自分たちに何も残らないのかってい う, いうふうにお話をしてたわけよねだからもうあの時点で次どこか引っ越す時は絶対そこで家を買うって私たちは決めてたわけそうだからハワイに引っ越すって決まった時に一番初めはやっぱりあのー、土地勘もないしね正直住み始めて好きか嫌いかもわからないんじゃない新しいとこだったからだからとりあえずもう初めは貸し合よ ねそのコロナっていうのもあったからいろんなルールもあったし菓子からスタートが一番良かったのねだから柏にしてで柏にしてだけどそのその仮引っ越してきてちょっと時間が経ってからもう私たちは家を買うことを考えてたからいろいろ探してたわけよねっでこれは別にそのハワイに引っ越して家からハワイで家を買ったっていうんではなくって私たちはいつでも家を買いたかったのねそう うんとそれは、えっと、日本にもし私たちが日本に引っ越してたあのタイミングで引っ越してたら日本でお家買ってたわけよあの、うん、だけどその場所がただハワイだったっていうだけでもし例えばその旦那がさあのタイミングでハワイでお仕事を見つけてないでフロリダとかうんと 違, う州で家をああ違う州で仕事を見つけてそっちに引っ越してたとしてもそこで家を買ってたと思うのね それほど私たちはそのもう貸し屋っていうあのあれが嫌だったんですよそうだから、うん、とそうそれで買うってことになったね私はまだ日本人的な考えがあるから、うん、とまあ長年かけてこう調節してきてる考え方を、ね、調節してきてるっていうのもあるんだけどだから多分、まあ、日本以外まあ、さ要はね<笑> 日本ってちょっとアップテンポな曲が流れ始めたうちの旦那がさちょっとちょっと行ってくるとか言って今そのパーティーに関わりに行って行っちゃったんだけどやばいダンスが始まった<笑> Oh オ y マイガーイいちょっと待って待ってまぁ、あ、いいやそれ言われてそれ で, それ で, それでりごめんごめん話が通れちゃったうんと90年代のまま踊りたくなっちゃうじゃん これだよ<笑>まあいいえちょっと待って待って待って o 集中しないとうんとうんとその貸し合ってるのが嫌だったわけ<笑>日本ってどこの国も日本だけなのか分からないんだけど私が知っているのは日本でさお家を買うとさ今の時代どうなるか分かんないけど今まではずっと日本ってお家を買うとそのさ家買ったところから家の価値がこう下がっていくじゃないだからさ家買って 何年か経った時に売る時にその買った時より値段を下げて売らなきゃいけなかったりとかするじゃないねあんま苦しいことわ分かんないけど私がさっぱりとこうさらっと知ってるのはそういう感じねイメージ的にだけどこの私が住んでいるところで私が知ってる限りでいくとアメリカは大体私のんでるとかアメリカだからっていうでアメリカで 土, 土地とか家を買った場合っていうのは大体値段が買ったところから上がるわけよ まあその経済のあれにも関係してくるんだけどだいたい買ってままあそうだね、まあ、時期によるねそそのその上がってるかっていうのはでも特にハワイの場合はもうこれかから買今買った状態の値段だとそこからも上がる一方っていう感じなわけだからね私が知っているアメリカの場合っていうのはそのさ家を買うことを、うん、と投資として見てる人が多いわけ。投資 だから家を買ったからその場所に一生住むってい う, こう日本の考えうち私は昔そういう考え方だったしうちの親とか先祖さんもそういう感じだったと思うんだけど1回家を買っちゃえばもうそこで一生住むっていう感じじゃんかで自分たちのその下の年代がこうさそこを受け継ぐとかさそういう感じじゃないだけど私が知っているこのアメリカの場合はもう家はその一つのそのなんていうのかな 投資として見るから家を買そこで買ったからといってそこに一生住むっていう感じではないのねどっちかっていうとその買ったからうんともうそれを商品として買った買ってすぐレンタルに出す人もいるしだから自分の名前の下で買って買ったけどそれをそのままいきなりレンタルに出しちゃうねだから自分は毎月その家の支払いをそのレンタルをしてくれてる人からもらうその家賃 で支払うけどっていうっていうふうに投資をする人が多いわけだからうんと本当に若いさ20代とかでもうその仕 事, 仕事してるねその仕事がちゃんとその買う家を買うほどのそのなんていうのかな価値がある仕事をしてる人は通じゃんそしたら全然さ若い若い年齢の。 その20代の前半とかでお家買っちゃう人とかもいっぱいいるわけ投資としてねもちろん住む住む目的で買う人もいるし投資として買う人もいるしみたいなだから私がさ今まで知り合った人とかでさ頭がいい人とかだとうんと30代のほらほら34歳とかそんぐらいでお家3つ持ってる人とかいたわけよそれがあの大きいお家とか ねめっちゃ大きいマンションみたいな感じのお家とかでもなくって例えばそのアパートの一角を持ってる南国持ってるとかさそういう人といっぱいいたわけねそうだから本当になってるのかなそういう感じで投資として見てるのよねで私たちもどっちかっていうとまあスターターホームとしてこの1個家を買いたかったんだよねその子供たちをが小さいじゃん小さいうちにうんとまあいいだから 地域的にそのさ子供がたくさん集まるような地域で、で地域もそのなんていうのかな、うんとまあ同じようなことを考えてる親、だからなんかこう子供いい教育教育はさせたいし、あのでも子供たち安全な場所で子供たちを育てたいしっていう同じようなことを考えている人たちが集まるところで、うんと子育てもしっかりしたいし、でうんとそのそういうスタートターホームが欲しかったわけよ。 そうそれでっていう感じでか結局買うことになったんだよねだから私は別にここに一生住むっていう感じで、うん、と購入したつもりではないんですよだからうんとこの先日本に帰るかもしれないし、うん、とうんとまたもしかしたらこのここをここに何何年か住んでで 例えば子供たちが 大, 大学とかまあ高校とか中学校とか行くタイミングで家を帰るかもしれないし子供が大きくなったっていうんでもうこの先は分からないんだけど今のところはここ数年はっつってっていう考え方ですねでそれで購入したんだだからうんとその日本にがもう帰ってこないんですかっていう質問は「うん、とイやス」とも言えないし「ノー」とも言えないし うんと帰りたい私はうんと、うん、帰りたいなって思うしで旦那も帰りたいって思ってるけどうんとうんこの先はほら分からないじゃんかだからまあそんな感じかなだからそんな感じ<笑>ですよねちょっと旦那がそこに立ってますハウ How was the party?、Oh, ポ, キ ポ, ッキポッキーポッキーポッキーポッキ ー, ッキーああああそう何そうですからあのねそのハワイにできるんであれば長く住みたいのよ ねもう引っ越してきたし子どもここで子育てしたいしって思ってるんだけどうんとやっぱりお金がかかるね こ, のここで生活するっていうのはお金がかかるうんと食べ物食品もたかかるしうんと例えばこういうふうにさもうこれもあのカウチも買ったんだけどこういうのとかもさ うんとシッピングかかったりとかねなんか結構いろいろやっぱお金かかるのよやっぱアイランドだから日本だからみんなわかるでしょなんか何か買いたいにもシッピングかかったりとかさ何かするにもやっぱり輸入品だったりするとお金が倍かかったりとかするじゃないそれと一緒でハワイもそういう感じなんだよねだからその今まで住んできた中でもコストオブリビングっていうのその生活上でかかるお金っていうのをここは結構する から、うん、高いなぁと思ってんだよねでそれにプラスあの子どもの学校なんだけど、うん、とね結構こっち越してきてから聞く話だとうんと高校生になると結構その子供をメインランドそのアメリカの本土の方のハイスクールにか 送, ら送ったりとか私たちみたいな家庭そのお母さんは日本人とかさ あとはそののななんていうのかな、まあ、あの両親両方ともそのあのあカップルで日本人の方とかもまあそういう感じのカップルとのお子さんとかだったりとかするともう日本のあのハイスクール高校にもうそのまま引っ越しちゃうとかねそういう結構その高校時代にな 高, 高校の時期になると結構みんな学校選びを真剣に、うんとうん、選んでメインランドに送ったりとか。 その日本に帰ったりとかそういう人結構いるみたいなのその時期が来たらどうかなーっていうのを思ってます正直な話どうするかなーっていうのを思ってるけどやっぱり私はさ母親としてね今まで引っ越しも多くて子供たちをいろんなところに転校させてたからすごい罪悪感もあってうんとこう一つのところに腰据えてお友達作ってほしいし、うん、決まったとこころにこう 通い続ける学校もそうだしさあと習い事とかもやっぱり気持ったところに何年も習い続けるからこそその教えてくれて る, 教えてくれる人とかとのさ関係性リレーションシップとかができて自分も上手になるわけじゃないね特にさうちの一番はえばずっと体操やってるんだけど3歳ぐらいからやってんのねだけどなかなかこう何て言うのかな場所を変えることによってあの行かせてるんだけどどうしてもね元に戻っちゃうんだよね 初めのレベルに戻っちゃうわけそうだからやっぱりそこはちょっと何て言うの自分の特技でもあるし彼の。でうんと自分も上手になりたいと思ってるし私もやっぱり彼が好きなの分かってるからうんとやっぱ決まったところに何年も通わせてでそこの先生にさくっついて、うん、でやってほしいなともいろいろ思ってるし。うんと うんだからそういった意味でちょっとこう腰据えたいからね今は今はそういうような状況で、うん、とちょっと年季を見てますそ う, そういう感じの何か世界あ何未来未来予想図みたいなっていうのをい私と家族予想図みたいな感じがそうっていうのをねやっぱりやらないとだめじゃない私は結構 5年先のこととか10年先のことを考えて行動を今するべきだと 思, うタイプだから思ってるから今やってることは5年後に響くだろうなって思ってるしそうだからさ、うん、そういうの先を考えながら行動しなきゃだ な, なって思ってるんだけど、うん、そんな感じっすわ、うん、そうなだからねまあ家のこの Q&A はさまた違うビデオでやろうねっ でうん何かさっきうちの旦那がねうちのえっと玄関のすぐそこにさあの防犯カメラがあるんだけど人が例えばこのね家の中のポーチに入ってきたりとか家の近くに来たりとかするとそのカメラ起動するわけよ。ね<笑>それが猫であろうとボールであろうと人間であろうと何でも起動するんだけどそれがさすっげえ<笑>このパーティーが始まってからガンガン起動してるらしくって。 あのー、本当にさ近所の子供が気づくとうちにいたりとかするわけよで遊んでんのねほんとなんか こ, ここすごい子供が多いエリアだからそうそれでなあうちにノックはしてこないけどうちのポーチにまでボール投げてきたりとかしてるみたいなんだよ今そうこんな遅い時間でも全然子供遊んでるよ子供遊んでる遊んでるそうそんな感じですよ そ, そんな感じなんの皆さんね わかる<笑>あとヨガをやってるよ私ヨガをずーっとやってる<音楽> 1時間毎日やってて毎日さみっちり1時間やってたわけあのね自分のルーティンがあってヨガのねでそれをみっちりやってると1時間たつんだよ、ね、で。 ちょっとそれを1時間あんまりかけなく、1時間、まあ、毎日それをしなくなったの一1時間みっちりっていうのそのその分、まあ2日に1回ぐらいだな、2日に1回ぐらい朝じっくり1時間やったりとか、でそれをあのしない日は、その夕方に、うんと、ビーチヨガやってる人とかがいるのね。う そうビーチヨがやってるもうさインストラクターとかのライセンスも持っててでもそういうほらあのフィットネスクラブで教えてるとかさヨガスタジオで教えてるとかじゃなくて個人でやってる人でヨガスあービーチでやってる人とかというのを 夕, 夕方行ったりとかさあとはもうそういうのしないでもうすごい体を動かしたいという時は走りに行ったりとかうーんと YouTube で二十分の何20 minutes w ワー k o u t とか やったりとかすするる感感じじででやってんんだけどそんな感じですねでだからねなんかねねなん私すごいなんていうのかなハワイに来てからもっともっとヨガやるようになってでねなんかすごいその一時期毎日1時間がっつりやってた時とかすっごいどっぷり詰まりそうでであずっとどっぷりどっぷり詰まり詰まりそうっていうのどっぱりどっぷり浸りそう何、ね、って感じで で, でも私気づいたのはなんかね私 自分をまずヨガやり始めた時期っていうのは10代の時だったんだけどダンスしてた時にダンススティディアのその、あのー、インストラクターがさエクサス初めその要はなんていうのかなそのダンス始まる時って例えば1時間半ぐらいのレッスンだったりすると初めの45分とかはもうストレッチのねずーっとウォーカーとかストレッチなのよ。 こう組み入れられらたのがヨガだったもんねでそこからヨガに入ってたわけ私はだからそこでもう基本のヨガを知っててので子供キャメロン産んででその時ねあの基地ベースのハウジングに住んでたんだけどそこのコミュニティセンターでやってた毎週に週に2回とかヨガのクラスがあってでそれに行き始めたわけでそこではパワーヨガって言ってうんと結構早い早いんだよ あのリズムが早いヨガをやってたわけでそこでまたどっぷりヨガに使ったんだけどうんと そ, うそれでヨガのそのやり方とかポーズとかをもう全部覚えて、うん、全, 部全部じゃないけどねそのクラスでやってたのは結構できるようになってでまたそれで子どもバンバン生まれてさでうんとまあいろんな人生があってとか言って、まあ、そこからまあ数年また経って。 うん、で今ハワイに来てまたじっくりヨガやってる感じなんだけど要は全部自分のためにやってるのねリラックスしたいとか自分の時間を持ちたいとかうーんと何て言うのかなその健康でいたいからエクササイズするっていうのもそうなんだけどそのねハワイに来てヨガをまた、あのー、こうちょっと濃いめにやり始めて分かったんだけど私そのさパワーヨガやってた時に結構そのいろいろ ポーズ的なものは学んだからこうフィジカル的な部分ではあのこう例えばインストラクターの人はこれやってああやってこうやってって や, ってやってるの全部できるんだよできるし自分でヨガやるときも自分で全部そのルーティン考えて流れを作ってやるっていうのはできるんだけどそのさヨガのねヨガって超ディープなわけそのヨガの中身のだから要はさメンタル的なものっていうのが私は全然自分で教育はできてないわけよ 例えばヨガっていうのはさ瞑想をするためにあのやるものなんですよあのねそのヨガをやる人によってその目的違うからなんだけどそのどこから来たかってどういう基本的なところを掘り下げていくと瞑想するためにやるものなんだよねそうでそのこうさ複雑なポーズとかを取るじゃんこういう感じたりとかでやってる時も呼吸をこ う, こう集中してでその中でも瞑想するっていうい感じわけで 多分ほとんどの人がそれを難しくできないと思うんだけどもうポーズするので必死だと思うんだけどもうそのさヨガのもう超上のレベルの人とかいるじゃんもう山に住んでる千人みたいなっていう人そういうのができるんだよそうで私は別にそれになりたいわけじゃないんだけどそのなんだっけそうそういうのそういうい要はさヨガってポーズとかそういうから私は入ってたけどねエクササイズとして入ってたけど 奥を知っていくと超ディープでなんかもうそれこそ太 陽, 太陽礼拝っていうのから始まってねの太陽に感謝してとかそのお祈りみたいな感じでやってからとかでそのさ一つ一つのポーズにもそのなんか始まり方とか息の吸い方とかまあいろいろあるわけそう。 でうーんともっとそのディープな話になっていくるとチャクラの話とかさ第三の目とかこういう指の持ち方とかにもなんかいろいろ意味があったりとかそうするんだよそうでそういう子がね、うん、となんかだんだんちょっと何つのかなそこが私は足りてないからそこがすごいだんだん最近気になってきてそうでなんか うんとほらすごいさ夏休みでバンバン忙しくって別に超忙しいわけじゃないわけね子供が常に一緒にいて迷うだから子供ににそのさアテンション上げて助けが必要だったらヘルプしてで飯作ってさ家掃除してさ家事やってさってやるなるじゃないでそうなるとさ全然暇な時間あるんだよあるの子供が平日してたりとか子供もが落ち着いてる日とかあるんだけどそういった時に あれなんだよねうーんとこういざ何ヨガのことを学べようとかさそうい う, うに時間作れなかったわけ使えなかったわねそうで何が言ったんだろうまあ、要はささだからちょっとそのそういったところもなんか調べたいなーってなんかちょっと興味あるなーって今思うし そうだからねもうこの間、一層のことをインストラクターとのライセンス取っちゃえばいいんじゃないかなと思ったのなんか400時間とかのさコースを取ってオンラインとかさ、まあ、行くのもとかもあるだと思うんだけどそしたら、私がハワイで仲良くしたら友達を言うようなインストラクターだから彼女は日本のえっとあでも全国のかあの公式のやつを取ったらしいんだけどソロとかで全部。そのさ 学べるヨガのことなんだけど要は、まあ、つく先生によるんだよねその教えてくれる先生によるらしいんだけどさなんかすごい気になるだからとりあえずなんかヨガの本買ってなんかそういうなんか中身のことを知りたいなっていうの最近ちょっと興味がこうあの湧いててそれにプラス本当現実的なリアリティを言うとあの美容師の免許も取りに行かなきゃなってもうフィジカル的にそれも行ってやらやらなきゃいけないから。 それで結構時間吸われるしなっても思うしでちょっとこう余裕ができた時にそういうヨガなことを考えたりとかもしたいなとかも思うしそれでさそのうんとなんかその夏休みが始まって<笑>また何かにしてる夏休みが始まってでなんかすごい超忙しいわけでもないんだけどでも自分の手はいっぱい子供でねなんか 海, 海連れてったりとかさプール連れてったりとか何かまあ要はそうエンターテインメントするわけよ子供がもが暇だとね喧嘩したりとかさあれ壊れしちゃったりとかそういうの嫌だからそのためにエンターテインメントしなきゃいけないから私はそうやっていろいろ連れてったりとかさしてるんだけどふとこう時間があるじゃん時間がこう合間合間にねでそういった時に私は何をしてたかというとですね結局 私は、それにつすごいさ、とりあえずなんかもう自分は何も考えたくないし、何も疲れたくもないし、何もしたくないわけよ。ね。頭も疲れたくないし。ね。それで、何をさ、ハマってしまったかっていうと、BTS にハマっちゃったわけ。<笑>同感してる人、BTS に始まっちゃったの、ハマっちゃったあの、ね。 言っとくけど私は今あのここで言っちゃうけど絶対みんな私反論してるとかそういうわけでもないしあの個人的にこの意見を取らないでほしいんだけど私はアーミーではないからねアーミーではないんだけどだけど BTS にはまってしまったのあのね言わせてもらっていいですか彼らをの存在を知った時は結構昔なんだけどでもそれを見た時にああんか女の子っぽいなと思ったっけっていうのもさお化粧 し, してるじゃん。 メイク し, てみたいなんでしょだからなんかその韓国のこうあのまあ要はなんていうのかなこう顔の整った男の子たちが歌えてダンスもできてっていう感じのグループででそうなんていうのキャラクター作るっていうかさそのその、まあ、なんていうのそのそ の, そのなんていうのかなそのそのグループのその一つのものとしてその化粧したりとかそういうまあ まあそそうういう文化じゃんかその韓国って k p o p っていうそういう感じなんだろうなっていう感じで見てたわけねだから好きも嫌いもないし興味もなかったしどっちかというと男の子が化粧してるんだぐらいっていう 感, 感覚だったわけなんだけどなんかそのさ合間合間のい児で自分は疲れてて休みたいじゃんで何もしたくないじゃん でだけど、ななんかちょっとな自分にエンターテインメントしてくれる、なんかこうただ見て何も考えずに見て、はーははって笑えたりとかってなって、でそれであとさその時期さ、ダイナマイトっていう曲が流行ってたんだよね。で、なんかラジオとかでキスだしたわするときに。で、耳には止まってたんだよ、なんかすごいキャッチーな曲だから。だから、うん、と耳には止まってたん だ, だけど、誰が歌ってるか調べたかったんだよ、私。で、ある日、ダイナマイトってなんかすごい。 しキャッチーだしすげえなんか鼻歌とかでも歌ってたし誰が歌ってんだろうなと思って調べたら BTS だとね で, でそっから曲聞いてたらすごいやっぱキャッチーだから曲がでさ私昔ダンスしてたからそういった目線で彼らのダンスとかを見てたらすごい面白いんだよあのね一言言わせてもらっていいですか あの私こんなに BTS を語れる立場じゃないから全然あの BTS 大好きなファンの人とかあったら全然尊敬しますし私なんて全然あの全然関係ないんで関係ないっていうか何<笑>あ の, あのそういう目で見ないでくださいあの私はすごい素敵だと思うあの人だしだしファンだしファンだけどアーミーじゃないけどあのね言わせてもらいますとあのね 彼らってさ歌う歌う時歌うもパーフェクトじゃん歌上手だしでさダンスもすごいできるわけよあんなかっこいい顔してろか美形の背の高くって可愛い顔つきの男の子たちがめっちゃダンスもできるし歌もたるわけねで私がそのさ初めさ見始めた時に、まあ、ミュージックビデオとかなんだけど見るとさ、うん、と大体結構その一つの曲に いろろんんなとととこでで歌ってるるのとか YouTube とかか見れるじゃんか例えばそのミュージックビデオをあとコリアでやった、TV、あの何その歌番組とかさあと日本に来た時に歌ってたやつとかいろいろあるじゃんか YouTube あるといろいろ見るじゃんそれで見てもさなんか<笑>燃えてきてるでしょあのね彼らはやっぱりライン作る時とかもうパーフェクトなわけそのラインの作り方とかもそうだし間違える時もあるよその場所を間違えちゃった時とかもあるしダンス間違えた時もあるんだけどでも大体基本的には そのさ、まあ、めっちゃ練習してるんだろうね。ライン作りする時とか、そのそそのそのルーティーンとかはあれよ。だけど、そのさ、ポジションを映らなきゃいけない時、ザザザ映る、踊る、またザザザ映るってなるじゃないででもさ毎回毎回その、とりあえずパーフェクトなのうねで。それとかも、自分は昔ダンスしてて、ちょっと教えてた時期もあったから、わかるけど、ポジションってやっぱりさ、自分はダンスして、踊りながら、 ポジションにつかかななきゃいけないいけら結構難しいんだよ鏡見てるわけじゃないからその何ていう の, あの人の前で歌う時とか蓋の前で踊る時っていうのは自分の目の前で鏡があるわけじゃないから正直な話 V っていうこういうさ V のあの形をさ5人組で作ってたとしても1人が絶対内側に入りまくっちゃったりとかあるわけっていうのがこの BTS の場合は結構ないのね。 でそれがすごいなんか初め見た時にうわすっげえと思って超超練習してるんだなと思ったのでそれで思ってたらダンスが結構すごいじゃん<笑>ダンスできるじゃないね長年あのやっぱりこう練習してきて子供の時からすごい練習してきてとかいっぱいあると思うだけどすごいダンスできるじゃん でそれにプラスさこれはもう今の時代の話になると思うんだけどこういうい今の時代のアイドルやってることかそうだと思うんだけどなんかさもう自分の個性を出してなんぼじゃないあの YouTube やっててもそうなんだけどなんか自分の個性出してなんぼだからなんか自分の自分のことをどれだけ出して表現してどういう人間かっていうのをもう表にもさらけ出してそれを加工したりとか。うんと ななんていうのかな別人を偽ったりとかすると結局すぐバレるからそうじゃなくても も, もろ自分をどういう人間なんですっ て, って出してどれだけ出すかみたいな人間 も, もろもろ出してでどれだけそこを好きになってもらうかっていうねあるじゃんであの子たちの場合はかかもうなんかそれをそう も, もろ出してるわけもろもろ出してるわけ、ね、で私はどうしてもそれを自分の小さかった頃のアイドルとかと比べちゃうわけよでさやっぱり自分たちが育った時のアイドルは 昔の時代の人だから昔って言ってもさ20年前とかよ15年前とかよって感じだけどさやっぱりあのぐらいの時代のアイドルっていうのは多分キャラ設定させられてて事務所の方からねで例えばこういうこと言っちゃダメだよとかああいうこと言っちゃダメだよとかああいう風に。 振る舞っちゃダメだとかさいろいろ多分ルールがあったはずない今の時代と比べると、まあ。韓国の場合はもっと厳しい厳しいルールがいろいろ他にあると思うんだけど、私が見ている上だと、なんか彼らはもう本当に自分のキャラクターをさらけ出して、なんか、うん、自分の性格を知ってもらって、でなんていうのか な, そ, のなんかそういうのがすごいあの見れる、まあ、その人を知れるっていうの。そうそうれが まあ多 分, 多分事務所が上手にやってんだよねそういうふうにその人一人の個性をアピールしてるっていうのがなんかすごい見れてなんかいいなみたいな<笑>ちょっと待ってこれはもしかしたらビデオ走るかもしれないあの多分あの全然つまんない話になってからだと思うんですけど私はそういったところの魅力がすごくあるなって思いますそうそれでだからさ結局あのね YouTube でさ例えばさなんか調べるとか言ってもあのー、あれよ要はさ BTS のファンの子たちがもう好きすぎて仕方ないからみんなあの彼女たちが自分たちでそういうクリップをまとめてビデオ作ったりとかするの、ね、もうそういうとこも超面白いわけもうみんなもう好きすぎて仕方ないからもうおかしくなっちゃってるのね その編集とか見てるのも面白いでそれ見ててまた思ったけどあビデオって編集で何とでもなるんだなって思った編集で面白くもなればつまらなくもなるしすっごいうんとこう真剣なやつになるなることもできるし編集次第ならもう編集の言葉書いてあるそのテロップっていうのとかあとは曲流れてる曲とかあとその効果音とか効果音だよね バーンって言ったりとかパクって言ったりとかさかそういうのの音とかそ う, そういうのでもうなんかもかが見栄え方って全然違うんだなって私はまたそこで勉強になったんだけど そ, うそれでね私は勉強になったわけですよ一応私も編集とかもするからさそういった目でも見ると面白かったりとかしてね私はこれだけじゃないよその BTS のとと関して話したのはこれだけじゃないけどでも皆さん忘れないでね私はめっちゃファンでもないねめっちゃファンでもない どっちかっていうとなんかそういうちょっとこう暇がある時間にそのミュージックビデオ見たりとかなんかファンが作ったビデオとか見て笑って面白いなって思ってっていう感じなんだけどでも結構車の中で聴くのとかは BTS 最近バター聞いてる聞いてるしあの私の好きな人言う、you? 私の好きな人言う、you? あのね初めはあのジョングク 君が好きだったわけっていうのも彼が一番マッチョだからそのティームの中でなんだけど聞いたところによると彼が一番その人気ででしかもさ私が知ってるのだと彼は背の高い女性が好きらしい<笑>私絶対無理じゃん私姿勢低いからだからあもうじゃあダメじゃんってなったんだけど私の夢であったんだよねジョングク君に。 ググーに会ったのそれ私ね何したと思うあのね超変な夢だよあのセクシャルとかじゃないから超気持ち悪いよでもあのね気持ってかこうやって夢見てるわ私自分も気持ち悪いんだけどその時すっごいグーグくんにハマっててそのミュージックビデオとか見ても全部グーグくんを見てけっていうのもさ彼がメインのシンカー 3人ぐらいメイ ン, インがいるんだよね。で、彼は結構その中でメインだし、ダンスもすごい踊れるわけよ。一番年下の子なんだけど、私、ちなみに10個下です。オッケー気持ち悪いでしょ。なんだけどさ、えっ、ー、と、あるね時期ねそのもうか彼ばっかり目がいって、で彼は一番ワークアウトとかもしてて鍛えてるんだよ。だからそれで目がいっちゃった。気持ち悪いでしょ、見てて。ねね私10個下ね私個で あーかっこいいしかわいいし鍛えてるし歌も歌えるしダンスできる男性はやっぱりちょっとあのどんなにどんな顔でもやっぱりダンスできたやっぱりそれはあれよモテるよそうで目いくなと思ってでちょっと気になるなと思ったわけでああグーグー君が私のおしからみたいなって思ってたんだよでそしたら夢出てきたわけでそれが何だかっていうとグーグー君がさ多分キムチをめっちゃ触ったんだよね キムチかよく分からんけどコリアン系の食べ物とか作るとさ結構割とほらコチュジャンとね砂糖と醤油とみあ何ニンニクを混ぜてとかって結構そういうペーストを作るねまずでそれと和えるとかそのね和えたりとか混ぜたりとかすうのが多いんだけど多分それ系のペースト触ったんだよねグーグーがで私の夢の中だとその彼の細い手 にそのペーストがめっちゃついてたわけ<笑>で私はそれをどうしたかっていうとそれをあの洗ってあげたわけよ水でっていう夢だったもうでも さ, そさ起きた時超嬉しく旦那に言ったんだよね超惹かれたけど惹かれたけどやばくないやばくないみんな私これさ誰もかが見える YouTube で話しててすっげえ多分 恥ずかしいと思うんだけど後から多分見たらでも言っちゃ面白いからそうそれでグーくんの手洗ったんだよで、ね、グーくん好きだなって思ったわけねなんだけどさ気持ち悪いでしょ10個下なんだけどね気持ち悪いんだよでさかっこいいなしいいな好きかなとか思ったわけなんだけどそうそうさそれでなんでちょっと慣れちゃったかっていうとその彼が背がひ高い人が好きみたいなの聞いたわけよで あ私絶対背低いからもうダメだみたいなでさ、ね、だけどさあとすごい一番人気だからあ の, ー、あの敵がいっぱいあるからも多分無理だなと思うだけでもさな何多分無理ってみたいな絶対ダメなら無理とかさだってさ私<笑>あのねこの間思ったんだけどこんだけ例えばよ私以外にもいっぱいいるじゃんかね BTS 好きな人もちろんそうじゃん私なんてとってことないよ ね一般人よあのパンなんて言えるもののあれでもないけど好きだからちょっとキャッチーであるからつって最近聞き始めただけの人だけどさあの私以上に何年も彼らのことを好きでさコンサート毎回行っててグッズめっちゃ買ってて。 ね自分の時間さえあればその彼らに時間費やしてる YouTube 見てたりとかその彼ら系の情報系を見てたりとか彼らが発信するものを見てたりとかさその自分の時間をすごい費やしてたりとかそういうふうにコンサート行ったりグッズ買ったりしたけどお金費やしたりとかするじゃんだけどさ最終的にさ結婚してくれるかしたら結婚してくれねえじゃん絶対結婚してくれねえしあともしかしたら。 本当に、うん百万倍分の一の確率で結婚できるかもしれん。もしかしたらね。だけど、現実問題難しいと思う。希望持っていいと思う。いいよ。いいけど、多分難しいと思う。ね。だから、だってめっちゃ人気よ。もう、ワールドワイドよ。多分難しいと思う。ね。だから、はっきりは言わないけど、希望持っていいと思うよ。私、名前ホープってあしね。望みだから。いいと思うけど、多分。 難しいと思うねだからさそれとかよ考えたら自分のお金をかけたり時間をかけても結局彼らを私の人生の何の責任も負ってくれんし<笑>ねっ責任の負ってくれんし結婚してくれないだろうし例えばこう何一緒に旅行に行ったりとかもしてくれんだろうしって考えたらさ 私はすごいすごごしてるわけよもう彼らは私と私の中で娯楽って言ったらあれだけど本当エンターテインメント自分が何もしたくなくってただ見てて面白くってハハハとか見ててあのなんていうのちょっとなんか、うん、なんかポジティブになれるとかさね楽しい気持ちになるとかそういった感覚で見るっていう存在として見るね。だけどさもうどっっっぷりファニーになっちゃって お金費や費ややししてて時間ってなってってていうのも好きだったらいいと思うけどなんか私はそこのチャットと線引きが今の時期で今のこの段階でできたからなんかいいなって言ったらあれなのかなよくわかんないけどなんかそういうふうに思ったこの間うん絶対こうやってな長何年も見続けて何年もグッズ買っても結婚してくれないでしょみたいな。 だったら私は自分の旦那もいるし<笑>いるし自分の家庭のあってここのリアリティこれが私 の, あの今のねあの起きてることで私の家族で私の人生だからここはここで頑張るねだけどなんかこう疲れたとかさあなんか嫌なことあったなとかなんか落ち込むなとかいう時に見て「ははは」とか。 なんかあー楽しいとかそういう風になれたらそれはそれでいいわけだからそういった感じで見てるなっていうことよ。ね。いいですね。彼ら本当にあのね着飾らないところもいいし、うん、<笑>着飾らないところもいいし<笑>うんとなんかやっぱりさ多分事務所が上手にやってんだよ結構常に画面の前にいるわけ。 うん、と多分あのなんて私生活をもろとってるわけじゃないんだけど7人で生活してる7人で行動してる人が大体結構あのビデオに映っててそれが結構 YouTube にあの出たりとか多分彼らの公式の再かにも載ってるんじゃないと思うんだけどうんとすごい心が綺麗で純粋な感じだしうんとなんかみんなそれぞれ兄弟みたいな感じだしなんかうん。 なんかかわいいなって感じ<笑>なんかまあ BTS は素敵よ素敵だと思う、うん、と夢も希望も全部詰まってるしもっと頑張ってほしいですね 誰, 誰私ほん誰あそれでうんとまあ、ここを締めくくるんであればうんとだからさあのジョン・ググも背が高くてその<笑>背が高い人がいいって言うから私は背高くないからそれちょっと泣いちゃってで あのーあのー、人人変えようかなっていうかさそれでさちょっと泣いちゃって違う人が気になり始めたわけ私誰<笑>誰<笑>本当やだもうマジでいるよねこういう人こういう人いるよねこういう主婦いるよねこういう主婦で自分で勝手に悩んでするどっちにしようかなみたいなねでもねずるいんだよ やっぱり BTS をねしっかりとねあの言うわけあのファンが大好きでファンがいるから自分たちがこうやって何て言うのここまで来れてみたいなすっごい感謝してるって毎回言うわけねアイドルの鏡みたいなアイドルのなんかもう目指すところみたいなことを言うわけよだからさあの何て言うの断血力みたいな多分 すごいんだろうねその自分と自分のファンとのあのあれがすごいできてるボンドができてるっていう感じで私の星しはんとビッグテテ君テテ今はね<笑>今はねテテ君は世界で一番いい男を2020年に選ばれたんだってすごくないアジア人の男性がさ 世界でだよううんとそう選ばれたんだってすごいよね。てれくんテレビは一番声が低いんだけどすっげえダンスできてしかももうね超個性が強くって超パーソナリティが強くってあの本当に個人プレイの人なんだけどさなんか自分の子供を見てるみたいで。 そういった感じや だ,、ね、だねなんかやっぱそうじゃんあの主婦ってそういう感じで見るじゃんそうっすよ本当だからもう私あの学校のら頑張るからさこれからあれですよだからねこういう感じで今日は本当に小谷さんに感謝小谷さんが素敵な一日を私として過ごしてくれて私たちのエナジーすごい良かったから会った瞬間からもうずーっとうーんと喋ってさ始めカフェで喋って喋り倒して<笑> しゃべりをしてるやっぱりヨガやってるからね彼女ヨガのインストラクターの人だからヨガの話してヨガの中身の話してしたらやっぱりそういうなんて言うか な, なんか宇宙の話になったりとかしてちょっと私もそういうの話するの好きなんだけどしたりとかして食べ物の話とかしてさやっぱそういう話するのね私たちはで子供の話とかしてみたいなでちょっとじゃあもうちょっともうそこでさカフェに何どんぐらいいたのなんだかんだ2時間ぐらいいたんじゃない 2時間1時間半とか2時間ぐらいいたんだよで結局私たちはそういう子も子供こ小ぞこあここ小物を買いに行ったりとかそういう私はお洋服を買いたかったりとかしたからちょっと服とか見に行ったりとかしてみたいなのそれも楽しいんだよね子供がいないとやっぱりじっくり見れるからうんとやっぱそれはそういう楽しい、うん、あ楽しいしかも私たちそういう小物とか好き食器とか 好きだしなんかお家すごい好きだからうんそういうの見たりとかしてすごい楽しかったすごい充実してました、うん、やっぱそういうの大事ねうんと毎週とか言わないし 毎, 毎月もちょっときついかもしれんけどやっぱり子供いるとだけど2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とかさやっぱりあの、うん、そうやってこうバーッと。 子どもの心配を一日中せずさ、こう本当に自分が10代に戻ったみたいな感じで、独身の頃に戻ったみたいな感じで、何も心配せずに、ある日って、あのお母さん大事と思うよ、うん、<笑>これどういうビデオになるのかな、やたら長いやつになっちゃうんでしょう。まあいいや、だからさ、言ったじゃん、飲み物持ってきて見てねって言ったでしょ、私これもからか、もうちょっとかもうちょっとから そんな感じですで私は今日久しぶりにインスタグラムをポストしました見たかった人はぜひ 見, 見, 見てない人はぜひ見てください私のね今日ポストしたのの、えっと、スタートなどういうふうに始まるかというとですね、うん、とインスタグラムとの付き合い方バイホープ編っていう感じで、えっと、私からの目線のインスタグラムを ちょっと書いてみましたっていうのも私 Instagram をもうやめる気でいたのねずっとなんだけどちょっと距離を置いてみてちょっといろいろ考えてみた1ヶ月ぐ ら, いぐらいだったけど、うん、その間はもうちょくちょくチェックはしてて友達と DM で話してたかもしれないしあとローカルのお店行きたかったところとかもやっぱり d Instagram の, の方が最新で情報入ってくるからそういうのでチらほらチェックしてたからあのもろ かけけけ離れたわけではないけどやっぱりマインドからこうさインスタグラムをそぎ取ってであとこう行動的にフィジカル的にもさそれをオープン開けなかったしあのページをねこう今昔やってたような感じで開けたりとかもしなかったし本当ト必要最低限みたいな感じだったと、うん、いうふうにやってちょっと距離を置いてみたでそれでちょっとこう考え方と考えついたところ みたいなを乗せてみましたはいなのでみんなかあのウェルカムバックって言ってくれてるんですけど素敵ですねありがとうございますそんな言ってもらっちゃってすいません私が勝手に「やめたい」言い出して勝手に「やめない」言い出しただけですけど本当に大騒ぎで す, すいませんねそんな感じでございます今ね11時5分なんですけど相変わらず外は激しくパーティーあのしております さグデグデなんだろうねうちはね明日ねあれなわけよ、うんとお隣さんがお隣さんのベストフレンドが遊びに来るらしいんだでその人がそのチャーチ教会の、うん、と牧師さんだとねでうーんとそのお隣さんがその彼からもうベストフレンドじお友達なんだけどその彼からお家にブレッシングしてもらうみたいな。 感じであたお家新しいから。で、やってもらうかって言ってうちにも来たわけよ。で、だから、え、それだったらやってもらうつって言って、明日それでさ、来てくれるの。で、こう多分、分あのブレスイングだから、いいお家になりますようにとか、そうなんてい う, のそういうお祈りみたいな、うんと素敵なことが起こりますようにとか、そういうのをクリスチャン式でやってくれるんだと思う。で、うちは別にそんな宗教に浸ってる家ではないんだけど、ね、あの、 素敵なことだからさそれだってやるって言って明日それを来てくれるんだよそうだからそんな感じのしたでございますだから私の夜はこれでとりあえず締めくくろうかと思います1本しか飲み物なかったけどこうやってなんかこう1個さ開けてさベラベラ喋ってさ長いけどね無駄なこととかもあいまいま喋ってるからあれだしあんまり話のあれ上手じゃないけど私。 でも、こういうのもありと思う。YouTube は。YouTube はやりたい放題ですから。それがいいよね。ね。うん。っていう感じで、えっと、今の今まで見ていただいてありがとうございました。これからも頑張ろうと思います。では皆さん、素敵な夢を見てくださいね。はい。私はもう一本くらい今日ようかな。OK? <笑>では、軍内で、えっと、 見ていただきありがとうございました。またね。See you.